どうもエンジョーライフの国さんです私は今タイのバンコクに来ております今回ご紹介するお店なんですけどもこちらの後ろにあります麺料理タイの麺料理で有名なカオソイのお店になりますここのカオソイはですねタイの中ではすごい人気のあるお店でして日本でもカオソイはすごい有名だと思います常にタイに来られて知ってるよっていう人はどんな感じなかって思 全くもー、ウィザイオンまぁ、あ、どこまで言ったっけあのー、す<笑>でに食べたことがある人は、みたいなことかなまあ日本ではカオソーイは有名なんですけどもその中で、ご当地ですよねで、それのカオソーイでは、このお店がすごい有名だ すで既にこのお店が来られた方は懐かしさを思いながらちょっと見ていただければと思いますで、まだタイに来られてない方とかまだタイに何回か来ててもまだここは来てないよっていう方はこれからどんな料理が好かっていうのをお見せしたいと思ってますので、ね、動画の方を見ていてくださいそれではですねお店の方に入っていきますおではですね メニューのご紹介になりますまずはじめにですねカオソイですねでこのカオソイはお肉が3種類選べまして鶏肉と豚肉牛肉ですねで今回私はですねこの豚肉を選びましたでかい側に座ってる友達は鶏肉の方を選びましたでその他にも料理が結構ありますねココナッツミルクチキングリーカレーあとスパイシーポークソースのライスタイカレーあと魚介ヌードル ですね。はい。あとサラダとかはい。裏のページの方なんですけども白いご飯とかあとクリスピーヌードルハロイもとかデザートがあったりあとは飲み物ですねお水ペプシーコーラあとはビールもありますねこんな感じでメニューになってますこれでメニューは以上です やっと料理が届きましたのでご紹介します。こっちはチキンですね。チキンの肉が入ったカオソイですね。タイではこちらのチキンの方が名物みたいですね。結構こう近くで見ますとすごい美味しそうです。はい、鶏のカオソイはこんな感じです。はい、次は西鍋です。こちらはお肉が豚肉ですね。豚肉のカオソイはこんな感じになってます。はい、肉こんな感じですね。 スープも結構こんな感じで見るからにも美味しそうですそれではですね食べてみたいと思いますいそれではですねまずは簡単にチキンのカ香草を食べてみたいと思いますいただきますちょっと見てください麺こんな感じですねすごいなんかもちもちしてそうな麺ですねなんかはい食べてみます よく出る面白いうゆんですけど、ね、のでクリーミー寄りなおしょうが、多いかなっていう感じでうのですけどクリーミーさちょっとしたので、どっちかんていうと、カレースープよりなパクチーも入ってますので、結構アクセント結構美味しいですねが1本入ってますね。 いいでですすねねじゃあしかもこれだけ器があってボリュームがあるので男性の方でも十分満足できるボリュームじゃないかなと思います。はいチキンの カオソ ー, ーはこんな感じで中央になります、うん、それではですね、シナメ豚の方にはカオソ ー, ー食べてみたいと思います豚は珍しいですねはい豚がこんな感じです結構お肉美味しそうですじゃあちょっとお肉食べてみたいと思います、うんうん、コレ、まあ、骨付きのお肉、豚肉になってますね 結構肉は筋肉なんで柔らかいところと硬いところは硬いです硬、ね、いんですけど噛めば噛むほど豚肉って味が出るので豚肉はまあそこがいいところなんですけどもそれを楽しみながらスープと結構マッチングがすごいいいです、ね、まあ今覧の豚の乾燥のご紹介は以上になりますはい、えー、食べてきました好評です実際に食べた あの麺ですね麺が例えて言いますとパスタの生麺みたいな感じでしたそれでいて食感がすごいもちもちしててもう麺が結構おいしかったですねスープなんですけど も, もう何回も食べると辛いです辛さ度合いでいうとパレーで言ったら茶わかれもう辛口ぐらいがレベル の, あの辛さじゃないかなとは思います鶏の細いものんけど鶏は結構柔らかかった お肉の味もすごい美味しくてスープと絡まって麺と一緒に食べるとすごい美味しかったです豚の方なんですけども豚はやっぱ筋肉を使ってましたこでついてましたね大肉の大か貝漢字なんですけどカレーのスープと一緒に一緒に食べるとすごい味が深くてっと美味しかったですまあどちらも美味しかったんでこれはもう好き好きですねまあ鶏の方が鯛と香添だと定番なので一番最初に食べるんだったら鶏の香添いでもを食べたきで頂いたと。 それでは以上になります最後までご視聴いただきましてありがとうございました今後もタイのグルメ観念続けでご紹介していきたいなと思ってますのでちょっと気になっている方はチャンネル登録の方をしていただけると大変嬉しいですではそれではまたバイバーイ